りんごの絵でしょうかいいえ、これは図工の絵の具を混ぜて塗る学習です。だから本物そっくりの色でなくていいんです。元になる絵を画用紙いっぱいに描きます。ここではりんごですが何を描いても構いません。形が描けたら大まかに線を描いて区切っていきます。 線と線の間に丸や三角四角など思いつくままに模様を描いていきます線描きは5分ぐらいで描ける簡単なものにしましょういよいよ絵の具で塗っていきますまずは基本の色を決めて塗っていきますチューブから出したままの色が一番鮮やかです基本色に 他の色を少し混ぜて色を変えてみましょう塗りにくいときは画用紙を回すといいです濃く塗ったところを水をつけた筆で伸ばすとグラデーションができます同じ色にしたいところは飛び飛びに塗っていくと効率よく作業ができます 模様の上を全部同じ色で塗りつぶしても構いません今度は青も混ぜて塗ってみましょう混ぜる割合を少しずつ変えると色も微妙に変わってきますリンゴの軸もパレットに作った色を利用して塗りましょう色を変えたいときは筆をよく洗うと濁った色になりません 筆の先を使って模様を描いてもいいです。塗りつぶすより早い時もあります。片付けの時間を考えて終了時間を決めておき、時間を確かめながらどんどん描いていきます。最初に塗りつぶしたところも絵の具が乾いた上からなら模様が滲みません。パレットに残っている絵の具を使って 濡れてないところをどんどん塗っていきましょう。知っている技法を使って、手際よく仕上げていきましょう。残り3分で完成しました。ここで片付けていいのですが、残った絵の具で背景を塗ってみました。色が濃すぎた場合は、ティッシュなどで押さえて余分な絵の具を取ってください。 下から始めて30分で完成しましまた。図工の授業で扱うなら説明と準備片付けを考えて2時間続きで行うのがいいでしょう。